みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。よくわかるコード理論講座イエーイということで、コード理論の話をさせていただいております。1本目の動画ではインターバルについて、2本目の動画ではトライアドとセブンスについて。そして、この3本目の動画では、テンションコードというものはどういうものなのか。そんな話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。バチコーン<笑>そんな感じです。それで、今回も、まあ、iPhone で5分のタイマーを設定して、 進めてみようかなと思います。5分ちょっとで収めるぜ頑張るぜできるかなイエーイで は, では、いろんな楽譜を見ていると、数字を含むコードネームってちらちら見かけますよね。例えば C9 とか C11 とか、こんな感じのコードネーム。このコードネーム、この数字こそがいわゆるそのテンションコードってやつでございます。どういうふうに考えたらいいかというと、ちょっとや や, やこしいんですよ。ちょっとややこしいんです。C9 の場合だったら、 9度までの音を積み重ねてということになります。9度まで2ことばしで音を積み重ねていってねということになります。ほかにも、例えば C7 だったらば、7度までの2ことばしで7度までの音を2ことばしで積み重ねていってねということになります。ん前回のとき、この C7 はトライアドと マイナーセブンスだよなんていう話をしましたけれども、はい、今回はこれを教えてくださ い,、はい。この考え方を教えてください。違う考え方で。C セブンスだったら7度までの音を2個飛ばしで重ねていくと。そんないうよう な, そないうの考え方です。謎ですね。具体的に言うと、こういうことです。1があります。2を飛ばして3。4を飛ばして5。6を飛ばして7。C セブンスの場合は、この4和音だよということです。まあ、厳密に言うと、ここはマイナーセブンなんですけど、こんな感じです。 c 9 t スの場合は、1、3、5、7、9という5和音だよと。C11 の場合だったら、1、3、5、7、9、11という6和音だよと。あんまり見かけないんですけれども、c 1 3ンスというコードが出てきたならば、1、3、5、7、9、11,13 というなんと不思議な7和音を演奏しなきゃいけないことになるわけです。まあ、結構大変ですよね。少なくともギターは弦が6本しかないから、このコードは・ 表現不可能になってしまうんですけれども、まあ、理論上でいくとこういうことになります。えー、9th とか 11th とか 13th とか、まあ、この辺の話はまだしていないので、なんじゃそりゃってなったかもしれませんけれども、まあ、こう考えてみてください。9th はメジャーセカンドです。11th は 4th。13th はメジャーシックス。こう読み替えて、えー、覚えておいてくださいませ。 コード理論 の, その考え方的にナインスとかイレブンスとかサーティンスという数え方をしなきゃいけないんですよ。そういうルールなんです。もうそういうものなんです。でも、まあ、実際はナインスといってもメジャーセカンドのことですし、イレブンスといってもフォースの音のことでございます。そんな感じで読み替えていけば今のところの知識で太刀打ちできるかと思うので、ちょっとよかったらこれも一緒に覚えておいてくださいませ。それで、そしてですね。<笑> このテンションコード関連の話をしているときによくやってしまいがちな勘違いがあるんですよ。よくやってしまいがちな間違いがあるんです。例えば、c 9 t と聞いたときに、c 9 t と聞いたときに構成音は何だろうかなと考えるわけじゃないですか。それで、正解はこれなわけですよ。1、3、5、7、9。けど、よくある勘違いとして、c 9 t と聞いたらこのトライアドの3音プラス9 t ノートという勘違いをしてしまいがちなんです。 他にも C11 と聞いて、C11 と聞いて構成は何なのかなと考えたときに、1、3、5のトライアドプラス11という考え方をしてしまいがちです。さっきやったように、11スまでの音を2言葉しで全部重ねていくので、実際は正解としては、C11 は1、3、5、7、9、11という6音です。けれども、ちょっとこんな勘違いをしてしまいがちと。ご注意くださいませ。えーと<笑> 1,3,5 とトライアドがあって、9th の音だけを純粋に追加したい場合はどうするんだという話になると、これこそがいわゆるアドコードというやつです。c ド、ナインとか。なんか見たことありますよね、アドナインスなんかすごいよく使われるコードなので見たことあると思います。これこそがこの 1,3,5,9 の構成音ですね。アドっというのはその追加するという意味があるんです。 なんかこうタコスショップとか行くとその、ね、あの具材とかをそのアドしなきゃいけなかったりとかするんですけれども、その具材をアドするときのアドでございます。C というトライアドに対してナインスの音をアドするで。そんな考え方をするとわかりやすいかなと。楽譜によってこう書いてあるときもありますし、カッコで書いてあるときもあります。そして、こんな感じで複数指定されることもあります。この場合だったら・・・・ もうそのままトライアドプラス9と13という感じになります。結構シンプルですよね、アドコード。アドなんとか、11とか13とかいろいろあるんですけれども、なんとか、アドなんとか。できたならば、この後ろの音を付け足せば OK なわけでございます。5分経ちました。これがアドコードという感じですね。他にもサスペンデッドとか、オンコードとか、フィフスとか、そんかそのほうがいろいろあったりとかするんですけれども、ちょっとそれはまた次回の。 どうかでお話をさせていただこうかなと思います。なんとなくテンション理解できましたでしょうか。9th, 11th, 13th それぞれのコード の, 構 成, 音の構成音はどうなっているのか。それで、純粋にトライドプラス、この 9th の音だけを付け足したいよというときはどうすればいいのか。えー、つまり、このアドコードですね。アドコードとは何なのか。その辺を覚えておいていただければうれしいなという感じでございます。 次の動画でちょっとまたさらに発展する話になりますので、よくおさらいをしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>